人々、真っ赤に燃え上がる軍団に襲い来る軍勢が全てを焼き払う。 地栃木県那須町からあ参加してくれました東山んの三倉の皆さんでしたありがとうございました。